七姫がクシ七姫になったっていう意味も大きくあるんですね。クシ七姫のクシという文字は奇跡のキと書きます。これに姫と書いてクシ七姫という名前に最後変わりました。このクシというものが途中出てきました。髪の毛につけるクシですね。 髪の毛につけた櫛と串灘姫の串と奇跡の木というものは一緒なんですね。そしてこの奇跡の木というものは私たちが持っている魂の串三玉という種類があるんですけれども4つの魂のうちの1つ奇跡を起こす大いなる自分の大きな可能性というものを表現することができる。 そんな魂を表しています「一魂子表っていう言葉があって一つ神様とつながっているそれをねどんな出来事があってもそのおかげさまで今気づきがある幸せがある生活をすることができているそんな一つつながっている魂と四つの魂その四つの魂の種類のうちの一つ っていうものがありますこの「大和のおろち」の話の中では「くしみたというものがどんなものなのかということを口七姫を通して私たちに教えてくれているシーンでもあります。 なぜ日本神話がねあるか、まあ、ギリシャ神話、中国の神話、いろいろ神話があります。その国ごとにある神話は、その国の民族が大事にしている考え方、それは何なのかということを伝え残してくれているんですね。日本が大事にしている考え方っていうのは何なのか、一人ずつに素晴らしい大きい可能性、奇跡を起こすほどの力があるんですよ。 それを信頼しきって行動することが重要ですよというのを教えてくれていますまた他には自分はねもう見捨てられた誰にも愛されてない一人ぼっちだと思っているスサノオの神様が最後ヤマタノオロチのお腹をあった時にそこから剣が出てきてこれを雨の村雲の剣そして後々 草薙の剣となって、三種の神器、三種類の神の器と書いて、三種の神器と言われているものが、天皇の宮 が, 宮が変わるたびに受け継いでいかれる三種類のものがあります。曲玉、鏡、剣、その剣の一つになっておりまして、 この大和のおろちのおなかの中から出てきた剣が今も天皇家で受け継がれているものでありその受け継がれているものは私たちの器土量ですね器量神様からいただいた器を表していますそれが剣ですよ大和のおろちから出てきたものが代々受け継がれていて その剣が意味するものは何かというと正直に生きること覚悟をして生きること責任感を持つことそんな心を表している器をこのマタのおろちのお腹かから出てきたそれを受け取ったのがスサノオ様ですよというふうになってくるんですね。 神様の名前を整理していくと、スサノオ様は何をした？神様かというと地球を司った神様。マ、ま、レーシアの王様は地球のような神様。だ、地球を象徴している神様がスサノオの神様です。スサノオのお父さんとお母さんは誰かというと、イザナギ様とイザナミ様の神様になります。 イザナギ様とイザナミ様はどこからやってきたかというと、ビッグバーンが起こった時に、天の神様がこの世の中にどんどん物質化して見える形にしていくものを作ろうと思われて、代々代々たくさんの神様がいる中の7代目の神様ですね。単純にね、こう、7番目に生まれた神様なのではなくて、7世7代、7つの世の中、 をずっとこう、動いて、七つの世の中がずっと受け継がれていって、七代目の神様、まあ。たくさんたくさんの神様ということになるんですけれども、七世七代目の神様が、イザナギ様とイザナミ様そこから誕生した神様が、アマテラス様ツつくよみスサノオ様そのうちの一柱。 神様は柱と感情するので一柱の神様がスサノオ様そのスサノオ様は地球を司っている神様で地球を一生懸命一生懸命開拓して住みやすい世の中にするために力をね尽くしている神様その力を尽くしている最中にお父さんとお母さんに会いたいよう特に ったことないんんですねお母さんには火の神様を産んだ時に死んでしまわれているので「スサノオ様はお母さんのことをいつも恋しいよ会いたいよ自分は愛情不足だ」って言ったらちょっと悲願んでいる心とか愛情不足で悲しんでいる心でいっぱいになっている姿がスサノオの神様でした。もうやかましいうるさいって言って地上世界に降ろされてしまうんですね。 そこで降りてきたときに、誰も知っている人がいない、寂しいな、山の中、地球の中を歩いていると、川上からお箸が流れてきて、あお箸が流れてくるということは、誰か人がいるに違いないと、追いかけていきますと、足なずちと手なずちという、お父さん、お母さん、足なずちと手なずち、こんな字を書くんですね。稲田姫を 手をかけ、足をかけ、大事に大事に育ててきているという生き方を表現している名前が、足なずの男の方、手なずちという女の方。これはおじいさん、おばあさんと表現されていたり、お母さん、お父さんってね、表現されていたりします。足なずと手なずちが泣いているので事情を聞くと、毎年毎年、山田のオロチがやってきて、 娘をさらっていく今年は稲田姫の順番なんだってね泣いています自分の子供がさらわれていくそのことに対して悲しいって思っているその状態を見てすさのうは何かがこう変化するんですね心の中が変化してそうか稲田姫足なずと手名ずちに愛情をかけられているんだな 愛情ってすごいな愛相手すごいなあと思った時によし助けてやろうって勇気が湧いてくるんですね。もうここの時点でで奇跡を起こし始めているってことなんです先ほど正義覚悟責任感という言葉を言いましたが勇気というのもそれですね覚悟のことです勇気を持ってよし助けてやろう正義感が出てきたんですね。 このお話、山田の町のお話は、スサノオが成長していく様子というのも表現されています。この日本の神話を聞くことによって、知ることによって、私たち日本人は、成長すること大事だ。最初はね、なんかお父さん、お母さん、愛情が欲しいよって、わがままを言っているような状態であっても、ある時から、 勇気を持って正義感を持って誰かを助けようよし自分の力を使おうと思うことってすごく重要なんですよその考え方を持つことが日本人ですよ正義感を持つこと責任感を持つこと覚悟を持つことそれが日本人の基盤ですよというのもね表していますだから日本神話というものを知ることによって 私たちは日本がどんなことを、ね、大事に生きてきたのかということを味わうために神話というものがあります。世界各国神話というものは存在しておりますので、その国ごとに何を大事に、どんな判断基準で困ったことがあった時に何を自分の判断材料にしようか、それが重要です。 自分に力があるかどうかということよりもよし助けてやろうという勇気がね大事なんですよとこのヤマタノオロチの中では気づかせてくれています。